暑さのせいでほぼ乗っていない GSXR125 だがカウルの止め方に問題があるまさかの養生テープ左右の結合部のネジが全部どっか行ってるんですよね危ないと思うだろうこのテープなくてもびくともしないんだぜあとネジや内膳にそもそも爪同士も噛み合ってないみたいだなもう一回言うけどテープなんかなくても外れてはきません反対側から見てもやっぱりここにネジで止める穴があるんだたかがネジ数本 パーツリストから調べて買えば1000円もしないんだがどうせまた無くすだろうしな一番下でも左右のカウルを合わせてネジ止めしているんですが例のごとくネジをなくしていますこの場所のネジも何をどうやってもネジ山が噛みこまなくて諦めたちょっとピンと合わせるぜ斜め上に締め付けるネジがないからカウルが浮き上がっちゃってるな俺にとってカウルなんかプラスチックカバーでしかないし取れさえしなければどうでもいいんだ使う道具の紹介適当なドリル 結束バンド数本以上両カウルに穴開けて結束バンド通して締めるだけっすわとりあえず養生テイク外すぜ 125cc だから出しても 80kg ちょいだしなやっぱり組み付けが良くないっすわ新車価格50万円だしこんなもんかこのバイク軽くてキャスターも立ってるからか80より上は安定性が弱いんだよなどこに穴を開けようか悩んでいる結論から言うと失敗する愛車に大穴が開いても気にしないの私くらいじゃないっすか ここで反対側から穴あけを始めるがプラスチックの分際で硬い進まないハーフスロットル 9,000 回れば先端上はきっちり 300kg あーダメだわこれもっと細いドリルにしないとなダダなんだよなそして位置合わせに夢中になり画角が微妙にずれた状態で右側スタート 雑カスタムに正解はないんだドリルは突き進むしかないドリルの音が嫌な人がいるかもなのでエコ音量は控えめにしますちょっと待ってバーンアウトするアメみたいに滑って進んでいかないんだけどそれを言うなら夏タイヤで雪の山道に出てきた人だろそれにしてもプラスチックカバーを塗装してかぶせて豪華だろ小排気流バイクの見せ方はアホだカウルとかいうプラスチック カバーをひたすらゴシゴシして愛車を洗車ピカピカっていうの違和感なんだぜじゃあ砂をエンジンルームに落とし込むだけの行為をプラグ点検といってどうやるかあードリルが入っていかねえタイヤ持ち上げてハブボルトにはめる作業みたいだここで致命的な問題です映像が地味ここで下側の穴から結束バンドが通らないか試すさこれにこつ投げれば届くんじゃねえ 平気平気、ブガッってだって V8 を連結して、1000馬力のダブル16クアッドターボに仕上げたから。というか待って、裏表がわからない。よしかちって言った。 このままま縛っちゃえ、ま、さかこの結束バンドも2本連結されてバイクのカウル固定に使われるなんて思ってなかったやろうなそのうち何本も悪化にして鎖作りそう1回短くなったらもう長くできないとかくさおい待てまた裏表逆だったじゃねえか交通用皆無の深夜に2連続で赤信号に引っかかった時のレベルああしまった 先にバンドを縛ったせいでテープが剥がせねえにすったグダグダなんだよなそういえば鈴木って書いてあるこのアンダーカウル社外品にフルカーボンバンが売ってるんですよ本体約4万円もともとプラスチックで軽いしかも最下部の誤差程度の軽量化うん財布の小銭とトップケースを全部おろした方が早いなんて言ってたら錆びたニッパーで適当にチョキチョキして下側完了ですわなんかこう もっと楽にカウルを脱着できる仕組みはないのかもうカウルいらないんじゃねウインカーが埋め込まれてるからそこさえ対策すれば外せますなすまん撮影しながら穴開けするの無理だというわけでカットこんな具合に穴を開けたぞただ微妙に空洞があってバンドを通すのが大変そうだちょっとラジエーター子は傷ついてて草さサーキットで1万3000まできっちり回し続けたりはしないからなドリルから落ち気味で草さここで俺 失敗というかかホームルームをかますせっかくバンドが通ったんだからこのままに連想で縛ればいいのにもう1箇所開けようとするネジ山というか溝が切ってあるところまであと1センチくらい足りなかったんですよここで連結してればもう作業終わったのに何回やっても無駄だぞ最短距離だったのに届かなかったんだから一番細いドリルで最初からフルパワーでいくぜ親指が汚れてるな自動車整備なんてこんなもんだ 皆さんが人生で聞いた中で一番うるさかった赤ちゃんの鳴き声並みのご音を上げドリルが唸るあれたまに信じられないくらい声量がでかい赤ちゃんいるよな持って生まれた肺活量が違う車の社外品にハイフローウォーターポンプとかあるけどその子はハイフロー肺が純正装着なんですかねなんだよハイフロー肺って自動車の水温が下がらない原因が まさかウォーターポンプの回転部で発生する気泡だったなんてそこの君、ローテンクサーもスタットじゃ放熱性能は上がらないぞハイプレッシャーラジエーターキャップで各部に負担をかけろ何が変わるかわからないクーラントブースターも投入だいやいや消法と防制のために夏の前に年に1本は入れておきましょうよラジエーターファンコントローラー ンのモーターの寿命が縮むらしいが大容量ラジエーターは重量増加になる指導うしたらいいんだよそもそも走行風が当たってなきゃ意味ないしアルミに渋滞中の冷却を任せるのは心もとないラジエーターに当たった空気をどう逃がす上から抜くか下に逃がすか穴あきボンネットサビるちょっと待って自動車の冷却一つとっても地獄なんですけどそのテンプリウスはいいよな ずっと89度から92度くらいで安定してるアップダウンの激しい中央道の追い越し車線を3時間ほど飛ばし続けてもその温度から上がらないからな電池の温度が知りたい今日この頃動画ではバンドが通らない問題に直面するガサゴソやってるだけだったので通るまでカット僕の手だまずさっき使ってたテープで先端を固定これをしておかないと連結のためにガサゴソしてる間に先端が穴の中に戻っちまうぞ発狂案件だ よし、結局最初に開けた方の穴から2連想して固定しちゃいました2個目の穴の方完全に無駄足だったじゃねえかまあまあこれでまた安心して出かけられるな愛車キをものだとしか見ていないカウルもただのカバーだからこそこんなに雑なんですね大事には思ってるが機械は機械モノでしかない動作原理や構造を知っていると特にな刺激的な排気音も物理現象に過ぎない 黒木さんのエンジンマウント並みにはバチッとくっつきましたわ絶妙に不安感あるたとえやめろというわけで動画はここまでだご視聴ありがとうございましたー